それでは、今度はですね、後半ではその有理数 の, そのまあ小数表記、もしくは循環小数表記から の, あの復元について、その議論をしたいと思います。で、えー、とまず、ここではですね、z をですね、まあ、t 分の s という有理数とします。でここで まあ、S と T に関してはあの分母 T の方が、まあ、S より大きいことそれから、えー、と分母分子はともに皮膚であることを仮定してでさらに、えー、と分母と分子 S と T はともに、まあ、ある m という整数で抑えられているものとしますでそれからもう一つの仮定なんですけれども、あのーまあ、2の 2m の2乗を上回るの二乗を上 あの10の形状があの上回るような、そういう形に対して、そのこの有理数 Z の小数表記が、その小数大経緯まで、あこれ、十進ですけどね、十進で小数大経緯まで分かっているものとします。で、えー、とこの時、えー、とき、まず、今日は結論から示しますけれどもあの、次のアルゴリズムを使って、この Z、有理数 Z の規約分数としての表現を得ることができます。 えっ、ー、と、入力は、え、z イコール t 分の s の小数表記ですね。もしくは循環小数でも構いませんが、まあ、小数表記の b で、で、あとは、え、m。m というのは、その、えっ、ー、と、まあ、z の分母と分子の値の、大きさの上階ですね。で、それから、あとは、その、 この m に対してその10の形状がその 2m2 乗を満たすような形ですね。まあこういう入力が与えられた時にこのアルゴリズムの出力はこの z の規約分数表現 t' 分の s' を得るというものです。で計算内容は以下のとおりです。 まず最初にのステップで10の形状を変数 n に代入しましてそれからここにありますようにその b の n 倍ですね b の n 倍のこれはフロー関数ですから b の n 倍の整数部分をこの b' という変数に代入します2番目のステップではこの1番目で定義した n と b' に対して この n と b' から始まるその拡張ークリットご情報による常用列を計算します。で、そしてまあ、この常用列をまあ Ri, Si, Ti というふうにじゃんじゃんじゃんと計算していくんですけれども、そこで、この Rj がその m よりも小さくなる最小の j を、インデックス j を求めます。で、そうしますと、実は、えと、この時のですね、sj と tj から、その、 実はは求めるるべき有利数をこうこうあのが得られるっていうのはこののこアルゴリズム性質なんで、すねで sj を s' と置いて、で、マイナス tj を t' と置いてですね、で、この t' と t' 分の s' というのが、えっ、ー、と、求めるべき有利数の規約分数表現ということになります。 一応、このアルゴリズムの根拠となっている定理は、その事実だけ紹介しておきますけれども、これはテキスト素定理 4.83 にありまして、今のアルゴリズムの出力 t' 分の s' というのが、その実は与えられた小数表記 b が表す有利数 z の規約分数表現になっているということが分かります。 というわけで、ここでですね、一応例題用でですね、実際にその計算を行ってみることにします。この例題はテキストの例の 4.83 というところにあるものですけれども、有理数の小数表記からの復元ということで、えー、とまあ循環小数が与えられているものとしましょう。ここにありますような 0.285714 を規約分数で表しましょうということですね。で えーとまあ、この数字の並びはあのこれまでにも紹介しましたけれどもあのまあ 分, 分母として7が関わってくるっていうふうにこうパッと見て分かる人は分かると思うんですがで、えーまあ、答えから言うとこの循環小数が表す規約分数は7分の2なわけですけれどもこれまでの方法ですとその、まあ、あのこの授業でも行いましたけれどもその、まあ、例えばこの7分の まあ、なんてこのようにで、ね 循, 環のえー、循環節の桁数が6桁あったと場合にはその、まあ、この与えられた有利数を、まあ、r と置いたときにこの r をこの循環節の桁数だけ大きくした数ですねこの場合と10の、えー、123456乗は倍ですかねの r を。 作ってでその引き算を行うことによってそのこのような形でその規約分数表現を求めていました。で、えー、とこの方法の問題点としましてはその、まあ、分母がですねその、まあ、M ぐらいの大きさで見積もられるときにその循環節の長さですね十進の桁数が大体オーダーの M になるということです。でこの場合です と, と、まあ、循環節の長さが6桁なんですけれども、まあ、その際に計算するべきこの 分母分子の桁数がだいたい6桁すなわち10の6乗か7乗ぐらいになるということですね。そうするとやっぱりあのその循環節の長さに比べてあの計算すべき数の桁数がどんどん増えていくということで、まあ、計算が大変なわけです。で今回はそのこのですね、えー、と循環小数を表す うん有理数の計算をあの今紹介したアルゴリズムに従って計算するとどういうふうになるかということを紹介します。えー、と今求めたいのはこの 0.285714 の循環小数を表す規約分数ですね t 分の s を求めたいということですで。そこでまずアルゴリズムの入力としましてはこのまず b としてそのまあしかるべき条件を乱す桁数までの そのえー、とこの R のです、ね、小数表示を入力します。この場合です と,、えーとまあ、0.285714 と小数対6桁までで十分ですのでまずこの値を B と置きます。でそれから今度はその次の値なんですけれどもこの、A、まあラージ e っていうのが今求めるべき有理数の分母分子の まあ上階としましょう。で、これがラジエムが7というふうに分かっているものとします。で、そ う, そうしますと、8にかける M の2乗ですね。この値を計算すると、8にかける49で98なんですけれども、この 2M の2乗を80、えー、の形状が上回るようなあの K の最小値を出しておきます。そうしますと、898以上8上回るあの10のべきで最小のものは10の2乗100ですから。 そうすると、この時の指数は2なわけですね。よって、ここではその k を2と置いておきます。そこで、えっと、n を、まず、えっと、10の2乗100というふうに置いておきまして、それから、b、えっと、b プライムとして、これは b を、その、n 倍した数の整数部を取ってきます。ここで b は 0.285714 で、n は100でしたので、 0.285714 を100倍しますとになりますでこの整数値を取ると整数部を取るとこれは28ってい う, うになるわけですねでここで注意していただきたいのはその従来の方法ですとそのここに当たる数にその循環節を丸々その1周分あの倍何倍した値を取らなきゃならなかったんですが ここではわずかその2桁分だけ取ればよいと2桁場合だけすればいいということに注意してくださいでこれを使って100と28からの始まるその拡張ゆっとご情報の計算を行いますでこうどんどん割り算を繰り返していくわけですねでそれでどこまでこの割り算を繰り返していけばいいかというと上位の rj が分母分子の上階 m を 下回るまでで計算すすればいいわけですそうしますと R の4を計算した段階で R の4が4になってこの m イコール7を下回りますからここで計算をストップします。でその時に S と TS4 と T4 の値が出ているんですけれども実はこの S4 と T4 がその規約分析表示の鍵になるっていうんですね。でどういうふうにすればいいかっていうと S4 は分子に持っていきなさいと。 t4 はマイナス1倍して分母に持ってきなさいと。そうすると、えっ、ー、と、なんか不思議な気がするんですけど、ちゃんと7分の2という、あの、きやすく分数表示が得られるというわけです。というのが、えっ、ー、と、今日、あの、後半でですね、その紹介する、その、まあ、小数表記からの有理数の復元でした。ここまでよろしいでしょうか。えー、というわけで、えっ、ー、と、今回は、 まあ、2つの話題を取り扱ったんですけれども、まあ、1つ目はその有理数を常用間に埋め込んで計算する方法でそれからもう1つはその有理数の小数表記からその規約分数表示を復元するという方法をとも、まあ、にその各種ゆっくりとご情報を用いて行う方法について説明をしましたで、えっと、次回は、えっと、今度はその中国常用算法 の, の応用 例を一つ紹介しますけれども、えー、とこれはあの中国女王三法を応用したあのアルゴリズムの一連のアルゴリズムがあのモジュラ三法というふうに呼ばれる一連のアルゴリズム計算がありますが、えー、と次回はその行列式の方計算と呼ばれるえ計算法を紹介します、えー、とテキストではセクション 4.9 にあたりますので、まあ、必要な方はあの予習をしてきてください、えー、それではあの今日の講義はこれで終わりにしますお疲れ様でした